皆さんこんにちは、タイムラプスクリエイター成沢です。惑星撮影の前編で解説した続きの動画になります。えっ、ー、と機材ごとの写、えー、りの違いっていうことと、それから、えー、最初惑星撮影をそれから惑星撮影を検討しているからそれから、えー、これからちょっとステップアップしたいなっていう方に。 お話ししたい、CMOS、カメラこういった専門的な商品を購入するときにおすすめしたい天体望遠鏡の専門店と初心者あるあるの注意事項ですねをご紹介していますそれでは今回の動画も最後までを楽しんでいただけたら嬉しいですそれではどうぞはいそれではここからですね実際の撮影画像の比較をお見せしたいと思いますが 昨日ででで、すすね、ちょうど晴れたんですよで自宅のベランダから撮影することができまして、えっと、使用したカメラはこの3つですねソニー α7s2 とフジフィルム XT3 とオリンパスの EM5M2 でこの3つでですね、接眼レンズを変えながら同じ日に同じ条件で撮影することができましたのでその撮影データをお見せします。 えー、多分あのカメラをやってる方が見るとですねなんだこらっていう、えー、データが出てきます。 まあ、その焦点距離とか F 値とかね。まあ、その辺もですね、あ、こんな世界があるんだなっていうことで、楽しみながら見ていただけるといいかなと思います。まあ、ちょっとでもね、興味を持っていただけたら嬉しいですね。あ使用した望遠鏡は、えー、高橋のイプシロン180、それからロスマンディの GM8 っていう赤道儀です。使用した接眼レンズは LV18mm。 それから LV9mm、ら NPL6mm という3本の、えー、焦点距離での接眼レンズを用意しています。ソニーの α7S2 を使っての、えー、作例です。合、えー、0焦点距離 7980mm、F 値が44。で、えーと、このぐらいの大きさで撮れますよということですね、まあ。F 値的にはちょうどいい感じかなと思いますけど、やっぱフルサイズはちょっとちっちゃいですよね。 えー、次が、えー、LV9mm になった時ですね、えー、合成焦点距離が1 8 0 0 0ミリぐらいになりますただ F 値がですね F100 っていう数値になるんですねこれあの本当かなと思って知り合いにも計算してもらったんですけどやっぱ合ってるみたいまあ、火星自体がすごく明るいので、えー、このぐらいのデータで撮りますよっていうところだと思うんですけどもちょっと大きくなりましたがまあこれですねこのぐらいがちょうどいいのかなと思って、えー、写真にしてみました えー、ちょっとささっとやっただけなんですけどねレジスタックスでえ動画を取り込んでスタックそれからウェーブレット処理えそれを TIFF で吐き出しまして p h o t o s h o p c c でちょっとえ色の調整とかえトリミングを行いましたですねまあこの辺の画像処理も後日また別の動画で紹介したいなと思いますけどもまあこういう風に撮れましたよという感じですね はい、続いては APS-C サイズになります、えー、フジフィルムの XT3 を使いました、えー、同じく LV18mm からいってみましょう、えー、ここからの 35mm 換算っていう焦点距離になりますので、えー、合線焦点距離にかける 1.5 をしています同じ接眼レンズもちょっと大きくなりますねはいこれが LV9mm ですね、えー、APS-C サイズだとこの時点で、えー、感度3200まで上がってます で実際写真に撮るとこんな感じですね。これまあまあいいですよね。えー、まあまあいいですね。冒頭で見せた、えー、動画、同性の動画があれアルファで撮ってるやつなんですよ。カメラが悪いというわけではないと思いますね。ただ焦点距離はやっぱりセンサーサイズ小さい方が稼ぎやすくなりますね。はい。で、こちらが、えー、NPL6mm にしました。えー、35mm 換算4万2千円ぐらいですねで。まあ、きついですね。XT3 は 感度が12800以上上がらないんですね。これ以上やるにはシャッタースピードを落とすしかないんですけど、惑星撮影の場合はそのコマ数をなるべく増やしてですね、たくさん合成したいんですよ。なのでできればシャッタースピードを落としたくないので、まあ、これよりもシャッタースピードを落とすんだったら、えー、n b l 6 m m 使わない方がいいかなっていう感じですね。えー、では次行きます。オリンパス e m 5マ m クスマイクロフォーサーズのカメラで撮ってみました。 えー、LV18mm からスタートします。もう最初からやっぱりセンサーサイズが小さい分、だいぶ大きく撮れますね。この動画がもしかしたら処理するには一番いいかなと思いますけど、今回は LV9mm での、えー、処理に統一しました。LV9mm で、えー、3 6000mm という計算になりますね。で、これ撮った写真がこれです。あの、感度がオートになってるんですけど、 えー、EM5M2 は動画にするとなんか感度がオートに設定されて変更できなくてですね、ちょっとここは私の習得不足かもしれないですが、えー、全部感度オートで撮っ て, てちょっとどのぐらいなのかわかんないですね。繊細サイズが小さい方がこういう淡い部分が映しやすいですし、F30 から40に近い 焦点距離で大きさを出しやすいっていうメリットが出てきますね。高橋のミューロン180っていうですね、火星グレンタイプの天体望遠鏡で全部お見せしたんですが、屈折式望遠鏡だとどうなるのかっていう例をお見せしたいと思います。それがこれですね。屈折式望遠鏡だとむしろこのぐらいの焦点距離じゃないとちょっと大きく映せないなという感じですね。えー、これは、えー、2年前の火星大接近の えー、近い日に撮ったやつですねこの時火星が大砂嵐だったので全然シャープに見えなくてほんとのっぺら棒の状態なんですけども、まあ、大きさだけね、えー、参考になればと思って出しました一眼カメラを使うとなかなかやっぱり F3040 の間で適正な焦点距離というか拡大した焦点距離が 出ししづらいいっていうのが分かりましたねステップアップしたいなってなった時には、えー、この先にお話しする、CMOS、カメラの話になってきますそれではまた元の動画に戻りますどうぞ惑星ってね月明かりが出てても撮れちゃいますから光害も高度が高ければそんなに、えー、気にすることはないですでここからもうワンランク上の撮影を目指す方に、えー、おすすめしたいのが CMOS カメラですねで、CMOS、カメラっていいううのが何かというと オートガイドっていう撮影方法のように使ってる CMOS カメラなんですけどこれここにですねセンサーが入っててでこっちに USB の端子とか LAN の端子があるっていうだけなんですねシャッターを切るとかそういう機能は一切ないですこの CMOS カメラを使って撮影するのが惑星撮影では本当は定番のやり方ですでこの CMOS カメラですねマイクロフォーサーズよりもまだ小さいセンサーのやつがあるんですよ 3分の1インチとか小さいサイズのものがありますでなおかつセンサーサイズが小さいのに高感度ノイズが少ないっていうですねそういうカメラが発売されているんですそれが CMOS カメラになりますパソコンが必要ですカメラでいうテザー撮影みたいな撮影方法になりますけどノートパソコンを使ってシャッターを切るカメラを操作するんですけどもその時に使用するキャプチャーソフトっていうのがあります えー、シャープキャップっていうのとファイヤーキャプチャーっていうのと2種類ありますねシャープキャップ使ってる人が多いのかなそのソフトを使って CMOS カメラをコントロールしてチャッターを切ったりとか動画を記録したりっていうことができるでこの CMOS カメラを使う時は拡大撮影ではなくてバローレンズを使って撮影するのが一般的です バローレンズっていうのが、まあ、テレコンバーションレンズみたいなものと思ってください焦点距離を2倍3倍に伸ばすってやつですねで ADC っていう補正プリズムっていうのがあって惑星を撮影した時に惑星特有の色収差がね出るんですよその色収差を取り除くための補正プリズムっていうのが ADC っていう、えー、ものになりますこれ私撮ったやつですけどがっつりですね 色収差が出るんで青いやつが、まあ、これが消えるってことですね残念ながらこの ADC は私もいろいろ頑張ったんですけど一眼カメラを使っているとつきません CMOS カメラを使えばこの ADC 接続できるようになりますのではいというわけでですね以上一応惑星撮影の基礎知識基礎講座になりますが。 難しいですよ、ね、いやむやってみたらねそんなんでもないんですけどやっぱり一つ一つの技量というかレベルというかやっぱり天体写真ってねえ難しいんですよねだから、えー、ちょっとずつちょっとずつレベルを上げていくことが必要になってくるんですけども一番大変なのはですね買い物なんですね正直にお話しすると普通のカメラ屋さんとか家電量販店に行ってこういう惑星撮りたいって話してると分かる人まずいないです ごくまれにいるかもしれないですけどそういうお店では CMOS カメラとか扱ってないですしなかなかね難しいんですよですので天体望遠鏡の専門店を利用することをおすすめしたいですで望遠鏡の専門店って少ないんですけど日本各地にあります一応私のこの動画の概要欄に北は札幌から福岡まで今の惑星撮影についてこう質問して えー、ちゃんんと答えてくれそうなんですね検、えー、体望遠鏡の専門店さん、えー、ずらっと並べときますなので、えー、そこに行って相談してみてくださいでやっぱりあの最初ね惑星撮りたいんだけど何やればいい何買えばいいのっていう話をするとあのお店の人もね答えに困るんですよですのでこの成さんの動画を見てですね、えー、あのこの人はこれとこれを使ってたなと いうことでえ望遠鏡がこれで節眼レンズがこれなんだけどアダプター何に使えばいいのみたいなこの動画を見てですねえ基礎知識をちょっとつけた上で、えー、お店の人に質問してもらえると多分共通言語が出てきますしお店の人もあ こ, れをこれのことを多分説明してくれてるんだなっていうのは、えー、多少理解できるようになると思うのでこの動画が、えー、皆さんのお買い物の役に立てれば非常に嬉しいですね。 でですね、えっ、ー、とまあ参考までなんですけど、えー、三重県にですねアイベルさんっていう天体望遠鏡の専門店があるんですけどそこのホームページをですね、えー、ちょっと見てみてくださいトップにトップページに火星の画像があってそれクリックすると、えー、今年の火 星, 火星の画像とか一昨年2018年の大接近の時の火星の画像とかねずらっと出ていくるんですけどめちゃめちゃ上手なんですよもちろんあの天体望遠鏡の専門店の方は やっぱ撮影スキルを持ってる方いらっしゃるんですけどあこんなの撮れるんだなっていう夢を持ってもらえるといいかなとえ今日は以上になりますそれではまた次の動画でお会いしましょう、えー、さようならバイバイしたっけね疲れたよ来週晴れるかな撮りたいですね 取りたいですね。火星をね、撮りたいですね。見頃ですから。